にて2020年に開催される東京オリンピックパラリンピックに向けキング・アグヌスが様々なスポーツに挑戦するメダルラッシュが放送。9月16から20日は平野市用が登場し7人制ラグビーにチャレンジした番組冒頭ラガーシャツを着たスタッフが今週は何の競技かわかりますかと平野に質問ラグビーですよね と答える部屋にスタッフはさすがすねと褒めつつま顔で、ただアーリータックルです。今のはアーリータックルです、と指摘する。アーリータックルとは、ラグビー用語で、相手がボールを持つ前にタックルする反則を指しているのだが、ルールを知らない部屋は、すみません、ちょっとプチパニック、と困った表情をしていたのだった。その後、 平野がラグリーコートに向かうと、いきなり選手が勢いよくタックル。危ないよ、から。と衝撃を受ける平野の後ろから今度は元ラグリー日本代表の吉田義人氏が大声でおはようございます。と、現れ平野は驚きのあまり転びそうに。 そんなドタバタの中で練習が始まったのだが、運動神経の良い平野は、真っすぐにボールを投げるストレートパス、回転をかけて投げるスピンパスとロングパスをすぐに習得。そんな平野の才能を見てか、パスの練習中に、行け。トライだトライ。トライ行け。と吉田氏から指示が飛ぶ。一応トライには成功したものの、吉田氏からの無茶ぶりに対し、平野は、急に、 トライだ。って言われても、ちょっと、監督。と、戸惑いを隠せず、一方の吉田氏は、ナイス、ナイス。と上機嫌だった。その後、相手を抜いてトライをするステップワークの練習でも、走り出す時の足の向きを教えられただけで、現役選手を見事に抜き、トライを決めてみせた部屋。その瞬間、周囲を、王から、 と驚かせていたがタックルの練習では苦戦することに。そこで吉田氏に四つん這いでお尻を突き出した格好をするよう指示され、めちゃめちゃ恥ずかしい。と赤面する部屋。背中がテーブルになるようなイメージで背筋を真っ直ぐにした姿勢を保つと相手に力を与えやすくなるとアドバイスをもらう。 この時、なぜか編集で、四つんばい状態の平野の背中で長瀬角がカレーを食べるという合成写真が登場し、スタジオで VTR を見るマスタイチアナウンサーからは、なぜ長瀬くんと素朴な疑問が漏れていた。最終日はいよいよ7分間の試合に挑戦。平野がボールを持って勢いよくサイドを駆け上がったり、ドロップ付き を決めたりりと見せ場もあり同点で試合は終了最後はテンションが高かった吉田氏の一生懸命頑張った平野選手を胴上げするぞという一声で選手に力いっぱい胴上げをされた平野であった放送後は朝から声出して笑ったから急に少年ぶっ込まれて意味不明だったよ潮君をテーブルにして食事する長瀬さんの演出面白すぎ